皆さんこんにちは NGO 世界を見つめて、えー、今日もお送りいたしますダイアログ for people 代表理事フォトジャーナリストの佐藤圭ですそして今日もご視聴いただくのが圭さんよろしくお願いしますまた皆さん今日もご覧いただきありがとうございます、はい、同じく担当します鎌倉幸子ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今回のこの放送、えー、と配信されるのが8月頭以降になると思うんですけれどももうすでにこの収録している7月中旬からもう真夏日ですよね すごい暑 い, いですよね。はい。でこの蒸し暑さと時折降るスコールなんかを体験すると僕は本当にあの東南アジアの国々を思い出すんですよね。ああわかります、はい。ちょうどですね私も今日ちょっと話にもあるカンボジアとちょっとオンラインでですね、はい、あの先週話したんですけど今もうスコールが やはりすごいとでそうなるとインターネットがダメになるので<笑>ちょっとオンライン会議は無理と言われたのを思い出しましまたなるほどスコールで交通だけではなくてもう本当に通信網までダメージを受けてしまう。 はいで、このあの湿気、本当に日本にいるとなんか嫌だなっていう気はするんですけれども、どこかこう東南アジアに行った時のことを思い出させるような気候だな。とも思いつつ、今日はそうした東南アジアの国の話も聞けるということで、どうぞ。皆さんもよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。と、この番組は毎回日本の npo や ngo で働いている方をゲストに招いて、現地での活動やゲストの方の思いを伺う。そんな番組です。で、k さん、やっぱりあの現地での活動だけじゃなく、そこで働いている人の思いを。聞ける すごいなんか貴重な機会だなぁと毎回思いなが ら, 聞かせてもらってまそうですね、うん、いや本当に特にコロナでなかなか海外に行けない中本当に貴重な機会になってますでもう今回で6回目ということで、はあっと間でしたねいろんな国を見てきました、はい、で今日はまた アジアの国で国じゃなくまた難民キャンプです。うまあ、そういう話を聞けるということですごい楽しみにしてきてきました、はい、ということで本日のゲストをご紹介いたします、えー、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会の事務局長山本由里さんをお迎えしております、えー、山本さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします 今ちょうど鎌倉さんともこの日本の暑さが東南アジアっぽいよねっていう話をしてたんですけれどもどうですか山本さんそうですね、本当に私も、えー、日本に戻ってきたのが2015年、16年なんですけど、はい、日本の気候が本当に東南アジアに近づいているなと知っています東南アジアの国々滞在されることが長 か, かったんでしょうか。 そうですねあの、一番長かったのはアフガニスタンなんですけども、はい、タイですとかあとカンボジアとか、はい、そういった国々ネパールですとかい、はいはい、滞在してました。 はい、今日はそのカンボジアについても、えー、後ほどお話を伺えるということで楽しみにしております。えー、それでは早速なんですけれども、えー、とシャンティの活動について活動全般について山本さんの方からお話を伺いたいと思います、えー。パワーポイントの準備をしてきていただいているということですのでそちらを見ながらお話しいただければと思います。よろししくお願いします、はいえー、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会が1981年に設立して今年でちょうど40年になります。 えー、私たちシャンティはです、ね、あのサンスクリット語でシャンティというのは平和というのを意味するんですけれども共に生き共に学ぶことができる平和な社会を実現したいと考えています。えー、一人一人が考える力想像する力を支え共に社会や生活の問題を解決していく団体です。 でシャンティは現在1565人の会員の方と海外を含めて職員総勢172人の団体なんですけれども私たちの活動の多 く, の多くはです、ね、個人団体会社などさまざまな方々に支えられています。うん、でシャンティの主な活動は教育支援活動なんですけれども、えー、教育には人生を変える力がある。 と信じてやっておりまして、貧困や紛争などで学ぶ機会を失った子どもたちに学べる環境を整えています。えー、本、人材育成、場所の整備といったあの活動を軸にですね、公教育、学校外教育で支援活動を行っています。で公教育支援では、学校建設、読書推進、図書館支援。 人材育成など公教育の、えー、環境整備だけではなくてですね質が向上するような支援を行っています、えー、学校外教育につきましても、えー、支援に力を入れておりましてやはり多くの国で子ども向けのですねあのー、教材だったり本が不足する中で、えー、その国に伝わるお話をもとにですね 絵本や紙芝居の出版をしたりとか学校に行けない子どもたちも参加できるような、えー、居場所作り、移動図書館活動などを行っています。でまたあのシャンティでは国内外で緊急人道支援を行っています。えー、最近では緊急下であっても子どもたちの学びの機会を守るべき緊急下の教育支援事業に力を入れています。うん 開発支援にあの取り組んでいる、まあ、私たち団体だからこそ見えるシームレスな支援というのを、えー、心がけておりまして、えー、緊急時においても社会課題の解決につながるような、えー、活動展開を意識して、えー、行っておりますで。国内では平時における減災防災の取り組みなども行ってきています。 取り巻く環境が大きく変化する中で日本国内における社会課題にも目を向けています海外の知見経験をですね生かして取り組める分野として日本国内で支援に携わる団体さんと連携させていただきまして昨年より在日外国人の支援事業というのを展開しています 具体的には東京の豊島区で生活法的支援による生活安定支援だったりとか、500ルーツの子どもたちを対象にした居場所作りというのを行っています。でコロナ作りで、ですねこの居場所っていうのはオンラインで試行錯誤しながら行ってきています。 このようなシャンティの活動なんですけれども、海外では6カ国8地域に広がっておりまして、まあ、そういった活動がこれからか日本にも広がりつつありますで。シャンティなんですけれども、1981年の難民支援をきっかけに、40年間多くの方々のご支援をいただきながら、えー、走り続けてまいりまして、えー、これまでですね、幼かった子どもたちもですね、この間成長しまして、シャンティの 活動で育った子どもたちが教 育, の道へ、まあ、教育の道についてくれるなど学びの思いがです、ね、着実に次世代に受け継がれておりまして、まあ、教育支援というのはやっぱり時間を要するとともにあの継続していく必要があるんだなというのを今、改めて感じています。 ありがとうございます今いろいろスライドあのお写真もこちらで見させていただきましたけれども僕なんかもあの本当に取材でですねやっぱり学校であったり図書館であったりそうしたものがないような場所に行かせていただいたときにこう移動図書館もうそれが来るだけで子どもたちがどれだけ喜ぶのかなっていうことをちょっと想像するような写真でした。鎌倉さんはどううでしょうか あの教育支援をやっている NGO ってたくさんあると思うんですけどもやっぱりあの山本さんのスライドを見てシャンティは本とか図書館っていうところが、まあ他の団体と違って結構ユニークな点かなと思いました。でももやっぱりあのアフガニスタンとかも やはりもう大変な中でですね図書館事業やったりとか、まあ、あのカンボジアだともう図書館も破壊されて本がなくなった国での図書館、うん、そういう国で図書館とか本の活動をやるって言った時にちょっとあの現地の方の最初のこうなんか印象というか最初どういう感想を持たれたんですかね現地の方は。 そうですねやっぱりあの現地の大人の方々がもうあの子どもの頃もう今現在まであの本っていうのを手にしたことがない、まあ、特に絵本ですとかう、まあ、そういった方々がほとんどなのでやっぱり言葉で絵本とか図書館って言っても通じないことがまあ、やっぱほとんどの国でありますよね、うん、でもその活動が何か定着したというのはその本とか図書館っていうのが、まあ、大人の方も通して こう理解していただいたただのかな、うん、と、はい、思ってますいまや、今、ちょうど鎌倉さんからもお話ありましたけれども、まあ、カンボジアもまさにこう政治的な動乱であったり、こう本当、戦争によって、いわゆる知識というものが封じ込められた歴史の持った国というのがあるわけです。で、のこのシャンティさん、実はその活動の原点がカンボジアということで、ですね、はいえー、ここからはそのカンボジアでの活動についてお話を伺えたらと思いますよろししくお願いいたします。 はいえー、先ほどあのシャンティの紹介で少し触れさせていただいたんですけどもシャンティの活動っていうのは40年前内戦のために発生したカンボジア難民の支援から始まってます、うん、でこの難民支援なんですけれどもあのまさにシャンティが教育支援を開始するきっかけとなりましたで当時食料や医療の支援がです、ね、中心だったこのカンボジア難民キャンプの中でですね やっぱりそこにはあの本を中心とした教育支援活動がまあ必要と感じたあのところとしましてはですねやっぱり人は衣食住さえ満たされていればそれで良いのではなくてですねやっぱり人間としての生きがいだったりとかあの尊厳が大切にされなければいけない、まあ、そういった強い思いを感じたというのが教育支援のきっかけになっている。 いいるとあの、私たちのお支援のきっっかけになっています。はいえー、当時、ですね、この難民キャンプに到着した移動図書館舎にですね、たくさんの子どもたちが集まってきたんですけども子どもが1ページに夢中になって本を読む姿っていうのはあの当時の、えー、表現を借りるとですね、まるでカイコが音を立てて桑の花葉を食べているよう れてますやっぱり紛争によって抑えられていた子どもたちのですね、知的好奇心がですね、やっぱり絵本とともに再び湧き上がっていったとに思ってますで。そんなカンボジアはですね、やっぱゼロからの本当にあの復興になったんですけれども内戦によって自国の文化がですね、破壊されて教育の機会を失ってしまった人々に対して、まあ、その後、えー、国内における教育文化支援活動を実施してきています。 職業訓練センターだったりとか図書館事業、仏教協定の復刻など伝統文化事業。 えー、そして、まあ、あの貧困層の方々が住むスラムでの、えー、教育支援事業っていうのを行ってきています。で、まあ、こちら当時 の, あの学校の写真と、えー、支援後の写真になっています。うん、で今もですね続けているんですけれども、まあ、私たちはあの公教育と学校外教育っていうところで力を入れてるんですけれども公教育においてはですねやっぱ未来に夢を持てる小学校を目指して ということでこれまでですね、13州で約280棟の校舎建設22棟の校舎修復32棟の図書館建設の支援を行ってきていますで、やっぱり全ての人々の教育の機会をということで学校外教育にも力を入れてきておりまして図書館活動を通じたコミュニティ学習センターといった活動も展開してきています でやっぱり私たちはあの教育の機会を失って読み書きができないっていうことのですねあの不便さっていうのが、まあ、なかなか伝わらないんですけれども、はいまあ、あの処方箋とか重要な契約書が読めないよとかこういうのが読めないよってい う, う、まあ、そういったあの生活上の問題だけでなくてですねやっぱり自分の名前が書けるっていうことの、まあ、喜びっていうのは自己肯定感の向上だったり。 さらにいろんなことを学ぼうっていう意欲につながるっていう風に考えています。で、今あのこうしてあの教育支援に力を入れてきているんですけども、今現在ですね長い長く小学校支援に携わっていた中で、今幼児教育の質の改善事業っていうのを行っています。 でカンボジアはやはりです、ね、私たち支援してもう二十数年経つんですけれども小学校の就学率は向上しているんですが卒業する子どもたちが減ってしまうのはあの経済的な事情だけではなくてですねやっぱりあの幼児期の発達に、えー、どう過ごしたかっていうのが重要だって言われています。うん 幼児教育というと、どうしても英才教育のにも捉えられてしまうんですけれども、まああの、遊びや環境とした学びの概念を、ですねこれはあの日本の保育でも取り入れられているんですけれども、紹介して、えー、子どもたちの、えー、発達にですね必要な環境を整えていくということを、カンボジアの教育省と、えー、日本のですね専門の、えー、方々の協力で行ってきています。 カンボジアの小学校あの公、えー、公共の小学校のほとんどに幼稚部というのが併設され始めているんですけれども、やっぱり小学校の先生が先生になることが多いんですが、教, 室教育活動の進め方などですね、やっぱりあの幼児教育に即したものを先生たちと相談しながら考えてい る, いると、そういうことを今、行っています。うん それと同時にですね、あのやはり、えー、学校外教育というのも今、カンボジアではあの必要、とても必要じゃないかなと私たちは考えていまして、えーえー、図書館を通じたコミュニティ学習センターというのも支援をさせていただいています。うん で、こちらまあ、よくあの日本だとちょっと公民館だったりとかまあ、児童館だったりとか図書館だったりとか、いろんな。そういったあの施設の複合的な役割をま あ, あ の, えあの集約しているまあ、センターになっているかなと思います。うんうん、まあ、やっぱり教育の機関を得られなかった住民の方々がですね。ただ、あの知識え能力向上することによって。よ で自分たちのまずは、えっと、日頃のですね抱える生活の質を改善していくことを目指しています。で, ですのでここではですね住民向けの活動だったりとか、まあ、本当にあの地域のスポーツ活動に使っていただいたりとか、えー、式事教室だったりとかあのその地域 の, あの必要とされているまあ農業だったりとか、まあ、そういった知識に役立つですね 活動をですね住民の方々と一緒に考えながら実施させていています。はい はいありがとうございますこの幼児教育というものがこう学習の継続のために非常に大切だっていう話が非常にあの心に残ったというかまさに日本でも今そうしたことが見直されているところだと思いますけれども本当に長く活動されてきたからこそ感じられたことなのではないのかなと思います本当に教育ってあのすぐ結果が出るものではないのでこう40年かけてシャンティさんが見てこられたことっていうのはより深く本当僕も知りたいなと思いましたそしてあの現在のあのカンボジアについても少しお話を伺いたいんですけれどもこの に様々な困難を乗り越えてきてここまで様々な団体が関わってきてまた自国民の方々がそれぞれ教育であったりこうコミュニティセンターを作ってこられたカンボジアの中で今現在抱えている問題現在の状況というのはどのようなものなのでしょうか。えー、今現在 の, あのカンボジアの社会情勢っていうのを少し えー、お伝えいたしますと、まあ、やっぱりあのカンボジアってあのすごく復興戦後のですね紛争後の復興をあのとてもあのこう 成長しててきたっていうか、ある意味こうもうモデルケースの国じゃないことをずっと言われてきたと思うんですね。でまあそういった中でですね確かにあの経済発展だったりとか非常に伸びてきたところっていうのはあるんですが、まあ、やっぱりここに来てですねあのこう 今なおいる貧困層の方々のボトムアップだったりとかやっぱり社会が成熟していく中でやっぱりどういうふうに民主化に達成していけるんじゃいけるのかっていうところがあの非常に新しいですねカンボジア の, あの社会の。 えーまあ、問題としてあるかなというふうにう、えー、感じています。で、まあ、あの特にあの鎌倉さんとかもすごく長くあのいらっしゃったので、長くいらっしゃった方、カンボジアに関わった方で、やっぱり一つ衝撃だったのはあの、本当にカンボジアデイリーっていう、うん、本当に長い間あの、カンボジアの情勢を、まあ、あの中立な立場で、まあ、あの 発信してきた新聞がですねやっぱりまあの閉館に追い込まれたっていうのがあったりとかあとはですね、まあ、今現在 あのコロナの状況で、まあ、ロックダウンっていう形になっているんですけれども、まあ、そういったあの中でですねやっぱりいろんな法改正があの行われているんですけれども、まあ、それが本当に、まあ、あの人権をですね、まあ、しっかり尊重 し, してしうるものなのかとかう、まあ、そういったところはですね今後やっぱりコロナ コ, コロナ後のですねあのカンボジアっていうのもまた追っていかなければいけないところかなと、えー、今、本当にあのカンボジアってずっとコロナ結構抑えていたんですがやっぱりあの感染があの少しずつちょっと広がっているところもありまして、はい、もロックダウンをしたりとか、まあ、あのワクチン接種をですね、えー、国民に、えー、進めてきているところかなというふうにう。うん えー、思っていますうんこのカンボジアの中での例えばこう社会の中での貧困層の比率みたいなものというのはどのようになっているのでしょうか。はいで今あのカンボジアの まあ、データによりますと 35% がまあいわゆる貧困層で 21% が潜在的貧困層と言われていてでこの潜在的貧困層っていうのはまあ例えばまあこういったコロナみたいな病気が蔓延したりとかまあ災害があったりとかまあちょっと経済があの悪化したりするとまあすぐに貧困層に転落してしまいますよっていうそういったあの層の。 方々っていうのはント。で、言い出すと意外とやっぱりカンボジアってまだまだ、うん、あのすごく貧困課題っていうのがあの根底に、まあ、あ, るあるなっていうところがあ、うん、ってご理解いただけるかなと思います。うんうん ありがとうございます。まあ、半数近くが脆弱性を抱えていて、この社会不安みたいなものがまたどうなるかという、そうした課題を抱えているということですけれども、こちらカンボジア鎌倉さんにとってもあの非常にこう大切な思い入れのある国の一つだと思いますけれども、ここまでお話を伺ってみていかがでしょうか。うん、はい、ありがとうございます。もう本当にあのカンボジアに9年いたんですけども、最後日本に帰ったのが2007年で、まあ、逆に言うともうすごい様変わりしてる国だっていうことは。 ニュースでは聞いていてましたただやはりはあの山本さんの最後の貧困層の話を聞くと、うん、でまたその人権があのメディアがやはりちょっとあのかなりあの封鎖というか閉鎖されたりとかいうニュースも聞いたりとかするとなんかこう やはりこう危ううううさというかそういいかそのがままだだ残っっててる国だなって思いました逆にその開発がスピーディーに進んだからこそのなんか歪みだったりとか実は取り残されてる人がすごいいるんだなとなんか話を聞きながら、うんうん、感じました。であとちょっと私山本さんの話聞いてすごいこう心が温かくなったエピソードがやっぱりこう例えばあの本をお渡しして文字をお伝えするっていうことは、まあ、まさにこう読み書きができていい仕事ができて。 とつけるとかですねやっぱりあのいい生活が送れるって思いがちなんですけどあの山本さんが言ったそのね教育受けられなかったまあ写真に写ってたお母さん方がですね自分の名前をかけた時にすごいこう自己肯定感というか、うん、あ私の名前はこうだったのかってい う, こうアイデンティティーというかそ こ, がこうを感じられたっていう自己肯定感を感じられたってなんか何よりも大切なこと 生きていく上で大切なことだなっていうことを感じながらお話、うん、伺いました。本当そうですね。お母さんたちが本当に嬉しそうにあれを書いて、うんえー、最初はまさか文字が書けるなんてっていうところから、うん、やっぱりもう 目, 目がこう輝いてくるというか、ん、まあやっぱそこからやっぱりもっともっとできるんじゃないかっていう、うんうん、まあ、そういうふうに思っていくっていうのがまず第一歩かなっていうのはすごく、うん そ う, ね、そうですよね、まあ、私もアトシャンティ国際ボランティア委員会にいたので、まあ、よく聞いてたエピソードってやっぱり街中を歩いてもなんか字が読めないと読めないことに劣等感を覚えてこういつも下ばっかりを見て歩いてたけど文字が読めるようになって初めて頭をこう空に向けた時に。 で初めて夕日が綺麗だと思えたっていうなんかそういうエピソードがあってあでもそういう何か喜びってすごいこう生きる原動力だなって、うん、思います。 ありがとうございます。きっとお二人の間ではカンボジアトークを始めるとこのままいくらでもしゃべれてしまいま<笑>、ね、したの<笑>いやいやにじみ出てきているそのお話をもっともっと深くお伺いしたいところですけれどもお時間が迫ってまいりました、えー、前半はこの辺りで終了にしようと思います、えー、そして次回後半はですね鎌倉さんに司会進行を変わっていただきまして、えー、難民キャンプについてなど、えー、前半のこのカンボジアのお話からさらに視野を広げてアジア全体でのシャンティさんの活動についてもお伺いしていきたいと思います。えー、鎌倉さん山本さんん山本次回も